これからも陽日を続けていくという宣言としか思えませんね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国外交部が2020年の外交政策や成果などをまとめた2021年版の外交白書を公表したとのことです。連合ニュースの記事を引用します。 韓国の外交部は6日、2020年の外交政策や成果などをまとめた2021年版外交白書を公表した。今回の白書には、新型コロナウイルス対応のための外交展開が別の章として設けられた。チャーター機などを投入し、20年末までに121カ国、地域から在外国民、 約5万2千人の帰国を支援したほか、マスクの輸入や部品供給逼迫の解消、ビジネス関係者の例外的な入国など、新型コロナ禍でも様々な取り組みを行ったと説明した。国際舞台でのパンデミック対応をめぐる議論のリード、新型コロナなど保健機器に共同で対応する、北東アジア、 貿易保険協力隊の発足なども成果に挙げた。チョン・ウィヨン外交部長官は関東言で、外交の一時的な目的は国民の生命と日常を守ることにある。このため本部と在外交換のすべての力を動員したと強調した。北朝鮮問題に関しては新型コロナによる国境封鎖や 南北関係の膠着の中でも非核化対話の再開に向けた努力を続けたと評価した日本については20年版に続き最も近い隣国と明記した19年版では日本を隣国としたが20年版で最も近い隣国に変更していたまた歴史問題の解決と 実質的な分野の未来志向的な協力を分けて推進する2トラックに基づき、韓日関係を安定的に管理し、発展させていくため努力してきたと説明した。対中関係に関しては、戦略的な協力パートナー関係を安定的に発展させたとして、韓中文化交流の都市の指定や交換級の交流を成果に挙げた。 経済外交をめぐっては、協力で回復力のある供給網、サプライチェーン確保のための、韓米の協力の必要性に共感し、必要な議論を行っていくと明らかにした。白書は外交部のホームページに掲載されるほか、政府機関や大学、研究機関、報道機関などに配布される。とのことです。白書とは、 各省庁が発表する年次報告書と言っていいと思います。日本でも各省庁が発行する、例えば経済財政白書、厚生労働白書などがありますが、外務省が発行する年次報告書のみ、外交聖書と言われています。年次報告書である内容に間違いはなく、ただ単に外交聖書のみ表紙が青いからと言われていますね。 余談ではありますが、これは1957年にイギリス機会が発行した外交報告書の表紙が青色で、通称ブルーブックと呼称されていたことに倣ったものと言われています。2020年の年次報告書2021年の暮れにも押し迫った12月6日に発行するとは、かなり遅い感も受けますね。 日本の外務省が2021年版外交政書を発行したのは2021年4月ですから余計遅く感じます。ちなみに韓国が2019年の年次報告書である2020年版外交白書を発行したのは2021年、つまり今年の2月です。さして効果的な外交がない中で韓国外交部が 年次報告書を作るのに、いかに自分を大きく見せるかに苦心していることの表れなのでしょうか。今回の二千二十一年版外交白書で、韓国は日本のことを最も近い隣国と述べています。二千十九年版の隣国に比べれば、さらに踏み込んだ表現とも言えるかもしれませんが。そこには重要という表現はありません。 対する日本側の外交聖書はどうだったのでしょうか。日本外務省が発行した2021年版外交聖書では、韓国のことを重要な隣国と表しています。日本側は重要と表しているわけですね。ここだけを見ると、どちらかといえば日本の方が歩み寄っているようにも見えてしまいます。ところが、 中身を見るとこの印象が一変します。韓国の外交白書は全文を見ることができないのですが、記事にもある通り、歴史問題の解決と実質的な分野の未来思考的な協力を分けて推進する2トラックに基づき、韓日関係を安定的に管理し発展させていくため努力してきたと日韓関係の改善に向けて、 韓国は努力を続けているのだというある種悲壮な物言いが見て取れます。努力を続けてきたというのは韓国外交部にとって本音に近いと見ていいでしょう。韓国の努力が国際的に見れば何の努力にもなっていないだけの話であり、韓国人にしてみれば歩み寄るために血の滲むような努力をしてきたということだと言っていいと思います。 本来であれば、韓国はまず、この種の勘違いを改めないことには一歩も前に進めないのですが、残念ながら、韓国人にそのような発想は到底持てないと思っていいでしょう。ひるがえって、日本の外交聖書を見てみましょう。日本の外交聖書では、韓国の孔の冒頭で、韓国は重要な隣国であり、とまず述べており、 続けて、地域の安定には日韓、日米韓の連携が不可欠であると記されています。ところが、その直後に、旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題などにより、日本側にとって受け入れられない状況が続いていると続き、いわゆる慰安婦訴訟を断じて受け入れることはできない。 国際法違反の状態の是正を含め、今後とも韓国側に適切な対応を強く求めていくと厳しい言葉が続きます。厳しい言葉はこれにどまりません。竹島問題に関しても、日韓間には竹島の領有権をめぐる問題があるが、竹島は歴史的事実に照らしても、国際法上も明らかに日本固有の領土である。 韓国は警備隊を常駐させるなど、国際法上何ら根拠がないまま、竹島を不法占拠し続けていると強い口調で非難をしています。この中身を見る限り、韓国の外交白書に言う最も近い隣国は、韓国という国の見栄の現れであり、その本音は努力を続けてきたという、言ってみれば日本産、 我々の努力を認めてくださいという泣き言のようにも思え、対する日本の外交白書では韓国の様々な暴挙に対して適切に非難をするとともに、米韓関係や対中関係を考慮して重要な隣国というリップサービスを行っているようにも思えます。個人的には日本の外務省の能力というのはさほど高くなく、茂木元外相や 林外相の対中政策に大いなる疑問はつくものの、韓国外交部と比べれば外務省はまあ良い方と言えなくもなく、もて元外相、林外相とも対韓国に関して言えば、旧大点をつけても良いのではと思います。日韓関係においては外務省、外務大臣ともこのままの姿勢をぜひとも貫いていただきたいものですが、かつては 福間殿とも外務省とも呼ばれていた組織です。やはり一末の不安は拭えません。好きやらば新刊に転ぼうとしているのではと思ってしまいます。そうさせないために、これからも我々有権者は政権与党、外務省に対するチェックを怠らないようにしなければならないと思われます。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。